さあ、えー、ビルの方に上がってきましたえー、ここがですね僕のお店があるところですただ、これからスタートなんでね、あのこれ見てくれてる動画見てくれる皆さんにもね、もっと面白いね、もっともっとこう活躍する僕を見せたいんで、どうぞこれからもよろしくお願いしますありがとうございましたなぜ海外に行こうと思ったかまあ一番の原因は 原因というか、まあ、きっかけになったのはアメリカに行ったことじゃないですかね、まあ、ある機会があってアメリカに行ったことですごくその海外っていうものの魅力がわかってです、ねまあ、そこからずっとなんか機会があればと思ってたことがやっぱ大きいんじゃないですかね、はいまあ辛いことってといっぱいありましたよ、もう本当にねあの若くしてやったんでやっぱり周りのねこうまあまあうまく言えないですけどいじりみたいなのもすごかったですし。 まあいいろいろありまましたね、はいまあと 言, 言で辛かったこと一番辛かったことっていうのは、まあ、ちょっと言えないですね、はい、で楽しかったこと楽しかったことはやっぱり、ね、今も今の仲間に出会えたこととかまあ支えてくれた友達とか、ね、でそういうことのやっぱ出会いですが一番じゃないんですかねはい、まあ、仲間のことね仲間のことはどうでしょう できてくれますからね、皆さん。やっぱり、ありがたいですよねまあやっぱり、一番大事な存在かもしれないですね。まあ、一番でかいのは、このパタヤで生活するっていう、まあ、海外で生活するって決めた、完全に決め切ったことが、まあ、その、締めようと思ったきっかけでしょうね。もうでも、そのうん、携わってくれてる、その、う 方々にやっぱりそのの決意を見せなないいいいうのが一番大きかかったんじゃないですかね、はい、役者タレントになってから、うん、まあ特殊な職業なんであのー、そうですね、うんまあ、ただその飛び抜けて何かがあったわけじゃなかったんでそういうやつでもまあ頑張ればそういう特殊な世界に行けるっていうことをなんか見せたかったもあったかもしれないですね。 うん、まあ、あのー、本当にその世界って特殊なんでまあ、真面目な人ではなれないかもしれないですね真面目でその普通の一般の人はちょっとわけのわからん世界なんで、ね、まあ、僕は結構気に入ってますけどね現在のテレビね、まあ、テレビの仕事もそうですその役者の仕事もそうなんですけどもまあ、これからはやっぱりこっちで生活するようになって。 だってことでどんどんフェードアウトしていくと思います。で、ゆくゆくはやっぱり企業まあ新たな企業もしていきたいですし、まああのも、ー、う、まあ、こっちの骨をうずめるつもりでねいてますんで、まあどんどんねあのー、なくなっていくとは思います。これが一番メインのことじゃないですかね。まあとりあえず今スタートしたばっかりなんでね。とにかくこっちで生活できる基盤をねどんどん作っていくことが一番大事だと思ってます。でそれと。 えーまあ、最終的にはね今こうやっていてるこのすごい場所なんですけどもここでどんどんこう止まったり人を呼べたりするようなねあのレベルになっていきたいなと思ってます、はいまあ、ただその展開っていうことを約束するっていうことがもしできるであれば、まあ、今の自分の数十倍のやっぱり数十倍数百倍って言いたいんですけども、まあ、それぐらいでかいねあのー やっていきたいかなと思ってます、はい、でまあ約束できるとすれば今より確実にスキルアップレベルアップできる自分を見せれる見せれるということです、はい、頑張りますね皆さんよろしくお願いしますさあ見てくださいこの今ちょっと潤悟が立 ち, 立 ち, てちょってたところぐるっと取ってくれるこのすごい景色ここはね ヒルトンパタヤのまあそのなつうかね。ラウンジって言うんですかね。はい、ここにねこうやって来れるようにね。あの普段でもどんどんなっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。